実際に自分がこういうふうに、うん、やってるところを、そしてするのと、うん、さっきみたいに、そのよそから持ってきた画像を使った方がいいのか、うん、これ、皆さん見えますか、これってますここですね、例えばですけどね、これでも言ったら、もう画像めちゃめちゃ汚いんですよ、私から言わせると。もし自社だったら許さないレベルですね。<笑>あのこれ、多分、北谷先生分かると思うんですよ、これめっちゃ画像粗いんで、これ、ライトルームでまず全部編集すべき、3枚とも。 これだけでレスポンス激変わり。まず、画面が暗いし、えー、あとはその被写体のね後ろの部分にも壁に色が入ったりするでしょ。これめっちゃもったいないんですよ。なんでこの3つの画像を変えるだけでレスポンス改善する可能性は私たち高いと思いますね。結局、このヘッドライン読んで画像でイメージ伝あるでしょ。そのイメージがボロボロだったら、この生態になんかうさんくさいなって思われるわけなのでなんで、もうこれすぐライトルームで変えたら。 レススポンス上が上る可能性が高いいと思いますねあと後ろの部分も全く一緒で、あのこの3枚との画像とこれらの辺とかもあの、やっぱ暗い、基本的に。でこれ、しょうがないんですよ。プロのカメラマンで光を当てながらじゃないといい写真撮らないと思ってる人、しいや、そんなこと全くないんで。ライトルーム使うと光の量一緒に変えれ る, るああ、そうなんだ。まあ、まあ、もちろん、究極的な光高たかないとっていうのはもちろんありますよ。けど はあ、まあそうだね。まあそこそこのやつはライトルームでできるでしょうっていうふうには思ってますね。はい。まあ、ちょっともったいないですよね。この辺とか。だとこれも画像変えた方がいいと思いますよ。なんだ、怪しい感じに思いますもん。もっと光の量増やして変えた方がいいと思いますねで。この辺とかってライトルームで一瞬で全部編集できて、レスポンス変 わ, るい変わり売るので、もうぜひオンラインの方も今すぐ、この辺の画像は。 できると思いますねラれでもあの試し多分十日間とか無料でできるんでそれだったらすぐバーって角を変えると思いますよ一瞬ですから本当にうん私とそのお客さんでしたんですけどこれねこれはいうんあー人人絶対人人で顔が写ってないとダメにに一番レスポンスとか注意引くのは人間の顔なんですよ人間の顔か赤ちゃんかあのポールのを見ても決まってるんですよ でしょ雑誌とかでもマガジンとかいつもああいう系のお姉さん写ってるでしょ絶対いいじゃないですか。また新しい出てきたの見てわからないですけどそうなんですよもうそういうまあポルノ系か赤ちゃんとか小動物か人の顔なんですよがレスポンスいくってこれも決まってるんですよね。人間ってこう潜在的に美しいものとか形が整ってものを目をやっちゃうんですね。例えば街中歩いててかっこいいね真っ赤なポルシテがバーって撮ると。 あのなんか目引くでしょう。形が美しいものとかデザインにあの整合性が取れてるものって面を引いてしまっているのはこれもそういうふうな潜在的なものなんですよね。だからもう基本的にはそれでレスポンスは改善していきましょうと。うん。うん、いいよ全部いいよはい。ちょっとこれちょっと業者の人が作ったも分なんですけど。うん、あ, あそうそうそう。これ業者ってこ れ,、ね、これ皆さん今度作ってくれると思うんす。今度た だ, ただアドビとかからパックってきてるだけですよ全部業者。<笑> 絶対自分絶対自分でライトルームとか使って画像のクオリティ上げた方がいいと思いますね。これ同じようなことは大丈夫なんかなもちょっな、ね、ろん。と, とこれも自分で作ったのいやだから業者 が, 多分業者がいそうそうそう。これ業者やらせたらですね、これ微妙じゃないですか、これ。私から見ちゃめっちゃ微妙なんですよ。なぜし、まあ、コピーは云々よりも、このだからデザインとかのあれが微妙じゃないですか。だし、だもう自分で作っちゃった方がいいんじゃないみたいな。 微妙ちゃいますこれなんかじゃないでしょ？微妙じゃないですか。はい。ああそうですね。微妙なんで、はい。っていう風に思いますね。はい。あのいい質問だと思います。あなんであのボトにも言いましたけど、ウェブサイトのトップページとチラシのそういう細かいとかもこれですぐ対応できると思いますね。いい例だと思います本当に。なので皆さん2大広告ですよね。あの基本的にヘッドライン と, あと写真で反応決まりますから、なんでこれはぜひちょっと 思ってるよりも難しくないんで、ややられるとすごいあの投資効果の高いスキルだなと思っています。はい。ありがとうございます。まだありますねマッシャさん。いい質問です。はい、大丈夫ですか？はい。はい